ごさそうさまでてたなっつって。うん どどちらからですか八千代うわちょっとありますね。な鳴らしの、と、北しの、ちょっと手前、うん、れたりかな。ね。うん、い, いいやんね、うん。そう。いやー、もう一体今日は、これ。いや、これ寒いや。寒いうん、人もいないし、今日は。うん、これだけ寒くてね。風強くて、人なんか出てこないよね。な、うん、いやね。うん、しょうがない、今日は。いや、本当寒いや。<笑> もう世田谷の共同の人が来て、うんうん、それから熊谷の人も来て、それからねどうったっけな、結構遠くから、うん、うっててありがたいね、本当に、ね。うん 京本さん、今日来て、来てくれたの。そう。うん。で、ねうん、本当は、あの、従業員さんも連れてきたいんだけど。うん、あの格好で、みんな来てんだ、<笑>目立ってしょうがねえんだからとか っ, つってさ、うん。あの、一人の人は連れてきてくれてんだよね。うん。うん<笑> おじさん、今日何時頃上がるそうだのまだまだ残ってる？今日はね、目はいっぱい残ってんの。だ, だってか、お客さん来ない、今日は。もうしょうがないよね。すごい風ずっと続いてるけどさ。うん、これは金曜日だから忙しいはずだったんだけど。うんうん、風強いもんね。家がたより強い、今の方はそう、全然強いの。ねうん、<笑>だいたい普通、夜中止まるんだけどさ、うん、止まらなかったんだもんね。うん 余っちゃうから卵ゆで卵うんありがとうつまみになるからさうんありがとうむちゃ食べるのようんよいしょどうかした おさん、これ撤収はどんくらいかかのい1時間かかるるの時間撤収するのに1時間ぐらいかかるそうなのこれこの辺はまたきれいに掃除したりなんかするからさ、うんうんうん、まあ完全とはいかないんだけどね、うん、そういうのをやったりするから、うん、結構ね、うん、あの片付け始まってからこう1時間はかかる、うん、なるべくきれいにして帰りたいんで、うん ってね、うん。であの風呂入ってさいっぱいやるのでさ<笑>それよね楽しみ だ, けどそうだね。<笑> うん。でださいね。すよ。<笑> 本当にありがとう、寒いのに。うん、うん。悪いね。本当に。寒いのにさ。申し訳ないよ。うん、あ、いいです。どうもありがとう。本当に申し訳ないね。